「お俺は手じゃくで酒を飲む」「別れるそれともやり直す」「ちにはわせる」 「てんみのあまし」「おでんあつかん」「ちょうちん」「赤ちょうちん」<音楽>「うまれこきょうはもう」 「帰るところはもうないさ」「お前と俺と」 「路地の奥にも空がある」 表通りに裏通り。雨の降る日も風の日も。幸せ半分。それでいい。悲しい。 「電車で夜が明ける」